私 I'm gonna have to go o e and face the a r u t すすごく楽しかったです秋葉原は、ね、初めて日本に来た時に、まあ、当たり前秋葉原もうファーストステップ、あのー、ファースト場所ぐらいに、えー、と泊まったことあるんですけどその時はねやっぱり不思議って思って。 全部キラキラしてるって思って、今は、あれあんまりキラキラしてないかなって思ったら、実は多分、コロナのせいで、いろんなお店がずれたりとかしてて、あ、もう大人になったかなと、よく考えたら、あ、そっちか<笑>と思って、ちょっと今日笑いました。で、えー、っと、今日はね、カルコアメも降ってるなんですけど、こちらはなんか、あんまり着せずに、ちょろいって、ブラブラ歩いてみて、美味しいものを食べて、 でゲームもちょっとだけしましたんですけどやっぱり秋葉原だと全部好きなものを周りにたくさんあるって多分うもう秋葉原オタク的な一番楽天みたいな場所じゃないかなと思ってでなんか今日はまあすごくいろんなお店とか入れなかったんですけど。 あのやっぱりコスプレの衣装屋さんとかメイドカフェとか可愛 い, いコスプレアガルズとかいっぱいいてやっぱり秋葉原はね誰でも行ける場所ちょっとではないかもしれないんですけどねなんでわからないけど例えば私みたいすごくこの世界が大好きな方だと。 あ、すごい楽天だなって思うんですけど、初めての人は、えこれ何これみたいな感じで、ちょっと不思議な場所になるかもしれないんですね。うん。でもなんかやっぱり秋葉原だと何でもできるみたい。何でもある。で、好きなジャングルとか、例えばミリタリーとか、あとアニメと漫画、当たり前もそうなんですけど、ディズニーとか、本当 普段遠くに見つからないものは特に見つけるの特別な場所だと思います昔本当昔なんですけど12歳の時はね秋葉原のことを初めて存在を知ってでなんかどこかのテレビのドキュメンタリーとかに見たんですけどわーすごい何これって思ってほんと麗な街だなーって全部キラキラしてるし。 ほんとね、見つかんないものが多かったなんかパソコンからのものとか電気屋さんとかやっぱりそういうアニメとか漫画グッズは私しか知らない作品はここだと誰でも知ってるみたいのなんか昔はねなんかよくアニメ好きだったからいじめられてやっぱりオタクのイメージはねすごくまだネガティブだったしあ今も。 ちょっとだけ変わってきてると思う ん, なんですけどなんかこのいいところをもうちょっと紹介したいなと思って今日はちょっと映像も撮ってみました皆さんが好きだったら是非コメントしてくださいあとよかったらチャンネルも登録してくださいねよろしく。